今仕事が終わってすぐに来いって連絡があったので来てみたらこんなことにって見てしてああっあれ、あぐらいっい 待て待て待っっっっっててててマシーンが切あるのかるるわわわかいかるでかいでかかででいいいれ結構大人しい、OK、そっちから押押押しししてあ、あたたょっと待って。あえーあ で一回さ、っとさ出てさ、どっかあの、移動したり、するつら潜るでさ。 ちょっと 一一一回回 回, 回撮らして回回撮らして回回撮 ら, らてててててよ待ね、さっっっき回でかかでいけど、ちょっと回ちちょとぐゃん持上げてみてででかいけあそうそうもう回ってるがすさ<笑><笑>あてかんなピ入れるとこ。 一匹目ゲッットめめめよううままだいいいいいじじゃゃんんんるのなんかそのののなななかかそそそ料理の時ジの、ね、たらややででええがが白わみくあ次つ捕逃かわいそうやで。 ゆっくりゆっくり。 あ違いまおおちょっやべやべ。 待って待ってゆっくりゆっくり。あ。うん。うん。<音声>うん、<音声>あ、そうなんや。<音声>うん。 ここここねううん、少しだけけ、ね、傷傷がが入っとるやつがあるんやけど、うんね、どいいいあ、きれえる、っとはこいでなやつにがしてあげたほうがいいやんかわいそうや あんまり 重, 症じゃん重症の子は川に逃がしても死んでもうかもしれんで、えっと、あのでじゃああの子あの子食べてあげようこれれ手がねそれぐらいねオッケーオッケー、ね、ならじゃあ逃がしますいいよ逃がそうもうすぐ雨が降るからね卵埋めよ卵埋めよこれ、ま、来るるからな俺何でお助食べるの 怖いまあ、ビビッなやっらんでいいわるうわなねねさあかわいそう。 あれ洗う？うん。まず洗う。まず洗ってもう、ちよ。さっ、マスクしよう。あ、なんで？うん？あ、ぬるぬるがなんか復活なんだけど。なんで？あら。やば、水が全然流れぬめぬめすぎて。え、で死ぬとぬぬぬめぬめが復活するとかないそういうこと？ないよ。おさびってなかった。そんなことね。やば、気持ち悪い。さ。 そそじゃあ、とりあえずやっていこうかまず頭落とすこれがナマズでーすうわーすげえ、うん、ちょっと切るとこやらんでさ<笑>あー映ってますねこれがみんなが使われたナマズでーすいえゃ、ー、めちゃヤかいね今からあっそうやねそれがいいわあっ そ, れそうなんなにしじゃないあのキッチンペーパーでやろうあっこの先やな ああ皮が取ったかった、うん、なまずがだいぶ臭くて、はい、ます今、酒酒で洗ってからキッチンペーパーで酒の水気を取って、うん、唐揚げの漬けるやつにつけ、はい、てもらってます。 泡も分厚いし、ししなんんんかもももも臭いしいいいいああ、のどどううん、もうもうもうくくそねねえじゃて、うん、てみよう開けてどうくるよ私は鼻です。ああ お酒のにおいかなえー ああげるかからららいいいいいや、ややみんなななが臭くっっったたいいよあー、大変っあーあー大変やっぱ大変ぱね、ね先輩はすごいっすすごで終わったらもういいも行きま一回閉 め, 回めて。 っい最初は草ったけど酒で実を洗いいとったら。 いいそれじゃあ。 こののの片栗粉を袋に入れて生すなんか、ね隅にっ<笑>まあ、バットトンバイじゃないよこっち 穴が見ますうん、いだ中、ね、津、ま、の匂いいする、うん、お、うん足がうん、あ臭さもしかして。えファー 上がったやつここにあるよ、ねかかうん、じゃあ私はちょっとコンビニに買い出し行ってくるで、うん、皆さんは料理よろしくお願いします。いいいいいいいいいあ、めっちゃめっちゃっちゃかのじう、ま、がよよだお、お前のピアノミーってきたのかお ってバッターののら揚げです。<笑>バターの 食レポお願いしますい け, 揚げつけない 生酢の唐揚げ塩塩塩味味濃いいいいいいんんんんじじゃゃなななな普通に美味しかカンタどううあると辛いんじゃないいやも一回、うん、えっ、ー ま, うん、また食べたい、えー まだあるよどうした うまいままいいいでかか、えー、マジでよっったたたたわー頑張ってさばいた甲斐がありました、うん、いただきます